キリタンです。今回はガンダムマーク2製作のパート39になりますそれではご覧ください前回マルモールドの穴を修正し終えたのでプラチップを貼っていきます 接着できたのさいの際うりを埋めてしまったので彫り直しておこうと思います。 ヤスリをかけたのでパリを取っていきます背部の丸モールドにはマイナスモールドを追加していきます 側面の丸モールドにはこの字のモールドを追加していきますこのパーツ構造的に自由に動くというよりも勝手に動きすぎる状態になっているのでこのあたりを少し回収しておこうと思います。 隙間が1ミリちょっとあるみたいだったので1ミリプラバンを切り出して隙間を減らしてみます。 適当に切り出したので、早速貼っていきます。前面のこの字に凹んでる部分を埋めてしまおうと思います。 接着が乾燥したので面を出していきます。滑らかな曲線はスポンジヤスリで調整しながら形を出していきます。最後にパテで隙間や傷を埋めていきます。 こうしてできたのがこちらです前より。 遊びの具合がかなり良くなった気がしますそれではここで一度元の状態と見比べていきましょう。 いかがだったでしょうか今週の動画はここまでになります。今回で星編第一部が終わり、次回からは胴体編に入ります。それでは、また次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。